なりました皆さんいかがお過ごしですか人は誰でも人生で後悔する出来事ありますよねすいろいろありますよね考えるとこう、はい、赤面しちゃうようなねはい顔から火が出るこういういろんな思いがあるもんですけどもねだからこそあとはもうね全身っていうふうにしかないですよね、はい、ねそう後ろ振り返ったって戻れませんからね後悔と反省って違うわけですかあ違いますね後悔っていうのは自己恋愛ですよだってどうにもならないことをいつまでも思い浮かべないくよくよくよくよくそうそうそう自分がかわいそう、はい 反省したら次に前に、うんまあ、行くもんですよ反省したらばね、うん、やっぱりこれから改めて行こうっていうふうに前向きになるもんですよね、うんうん、さてメール紹介いたしましょうラジオネームちーちゃんさんからです昨年私は第2子を予定日より4か月近くも早く 1000g 満たない男の子を出産しました この周数では 50% の生存率と言われましたが、なんとか頑張ってくれて、生き延びてくれて、えー、今は少しずつですが、元気に成長してくれています。振り返ってみると、妊娠中の過ごし方が完全に私の不注意だったなと確信していて、なぜあの時こうしなかったのだろうかと、本当に悔やむ毎日ですが、元気に少しずつでも成長してくれている姿を見て、今、 私は絶対この子を守るぞと思っています。小さく産んでしまったことは本当に申し訳なく思っていますが、息子には入院中から本当に今まで感じたことのない深い感情を経験させてもらいました。友達に出産の報告をした時もいろんな人がいて、根、ね、掘り葉掘り興味本位で聞こうとする人、そっとしておいてくれる人、私が話をするまで待っていてくれる人がいて、そこで改めて今までの自分はこの人と同じだったかなと反省させられたり、 私のように早産になってしまい予定日より早く生まれてきてしまうことにはスピリチュアル的に見るとどういうことなのでしょうかていうね。 あの何事もね意味があるんですけどもね、はい、あのー、まあそのスピリチュアル的に見るとどういうことなのかと思うぐらい余裕が出たんですねけ、う、い、ん、ち, ちゃんさんもねうん、うん、あのまあ基本的にねまあそういうことで多分ご自身を悔やんだりもすると思うんだけれども、はいはい、あのー、それでも そうざならないときはならないんですよ。ですからね、どういうふうに生まれてくるかというのも結構決まっていたりしますね。はいはい、あそうなんですね。うん、でいて、確かにその恋によってね、うん、そういうふうにしてしまうこともあると思うんだけれども、でも、 このちいちゃんさんの場合は子供さんがいらなかったわけでもないし、うんはい、大事に思ってるわけでしょ。うん、ただ、やっぱりこう、ちょっと、あ何て言うんだろ う, う、無防備とか、もしくはちょっとこう、意識が足りないとかいうところがあるから、かうねうんうん、そういう人だからこうやって生まれてきて、最新の注意を払うようにさせられる。うんうん 学ぶっていうことがあるんですね。だから人生って無駄ないなと思うんですよ。ちいちゃんはだけど、これで反省して、前に進んでる感じしませんか、ね、しますね。はい、だから、ちゃんと自分がいけなかった。はい、でも、それで、ほら、はい。 子供への愛おしさがより深まったんでしょそうなんですよね。だからこうやって親になっていってるんですよね。うん、ひょっとして普通に生まれてたら。だからここまでの深い感情を持てなかったかもしれない愛情 ね, ね。そういうことなんですね。そう。だからね、うん、本当に神様のシナリオってすごいなというふうに私はね、ね思うんですよ。うん、だから、まあ、あのね、うん、あまり自分も責めずに、はい、そうやってもう前へ前へと向いてね、うん、あの良き親子の絆をね、あの、育んでいっていただきたいというふうに思います。 ねえ。さあ、続いて参りましょう、はいあ。あ、すごい。すごいラジオネームですよ。はい、妄想墜落人間さんからです。ネガティブペンネームですね。ですね。<笑>相当の。数ヶ月ほど前に仕事を辞めました。辞め方が今でもずっと気になっています。引き継ぎもせず、後処理も何もせず、全部を丸投げ。しかも無断欠勤をした上に、 自分のメンツを守るために嘘も塗り固めました。もうあの現場で仕事をするのは無理と突発的な行動で休み、そのまま会社を辞めてしまいました。根本的な原因は私のプライドの高さだと思います。能力がなく仕事ができなくて上司に怒られる姿を見られたくない。 といいう思いがありました辞める数ヶ月前の勤務態度も最悪でした周りにどう思われるか気にしてビクビクし講師が分けられずに仕事をし続けていました何であんなことをしてしまったのだろうと後悔しましたがもう過ぎたことだししょうがない 次にままないいととと思い込もう申しましたけれど自己嫌悪や罪悪感が消せません一緒に働いていた現場の人に迷惑をかけ会社間の信頼の問題や金銭的な問題でも迷惑をかけたと思います それでいて私は未だに良い人だと思われたい気持ちが消えません。プライドと理想ばかりが高く、周りの意見に振り回され、自分のことばかり考え、幼稚で礼儀知らずの自分が嫌になります。頑張ろうと気分を上げてもすぐに急降下して不安が渦巻いてしまいます。どうか私に活を入れてください。怒ってください。さあ怒らない。 怒私は怒らない。怒らない。なぜかというと、ここで怒ることが、免罪符にしようとしているか ら, うだからもう、ね。読まれてますね。どこまで、どこまで妄想墜落人間さんなのかじゃ。甘いな甘いんですよ、ね。甘いな今回ってやつですかこれは。そう、今回ね。今、う、回、んねねね。でもこれ、こう、なんから自憐憫、自己恋瓶。<笑>ね。ですよね。だから、そういう意味では、ね、でも大丈夫。はい。でも大丈夫。丈夫ドラえもんみたいになってい、うん、そう。でも大丈夫。 ね。はい。どかというと、はい、ちゃんとこれから、あなたが参った種は、あなたが刈り取るように帰ってくるから、はい、ねあ。人から無責任な形で放棄されたり、うん、ね。いろいろとあなたが今度苦しむことで、あなたが学ぶことになるから、安心して来てください。悔やんだりしなくても大丈夫。あなたには償いがあっている。さあ、未来を頑張って住みましょう。<笑> <笑>明るく言ったけど結構きついですよね。やったことはやっぱり帰ってくるっていうことですね。<笑>うんうん、だってね、悔やんだりとか、な、うんとか怒ってもらったりとかしたって、うんうん、いや、この人だって気が晴れない。なんか昔のあの刑事ドラマみたいだね。あ, あの、お前も償いたいだろうみたいな<笑>。よくある。ね。<笑>いつまでもさいそう、いつまでも逃げても、うん、な、刑事さんが逮捕するの、うん、な、お前のためなんだぞ。<笑><笑>ね。そして、ちゃんと償って、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 自尊心の強さですよね、はい。バカバカしいこと。でもそういう感情的になる人多いですもんね。はいはい、うん。ね。え、ね。もう一つ参りましょうかね。はい、ラジオネームのりのりときときさんからです。<笑>すごいお名前です、ね。面白い。面白 い, 面白い、うん。いつもためになるお話ありがとうございます。私は介護の仕事をして頑張っています。 旦那とは昨年8月に離婚をし、私が子供と二人で暮らしています。介護の仕事をしているといろんな人生を見ては学びだなと思い、自分自身も家族を大切に思い反省しながら頑張って生きていくつもりだったのに、旦那に見下り犯を下され私なりに頑張ったものの、旦那には嫌われて離婚してしまいました。今でも昔を思い出すと旦那に申し訳ないことをしたのだなと反省しています。私は旦那の人生を台無しにしてしまった。 不幸にしてしまったのだと思うと、申し訳ない気持ちが止まりません。旦那を不幸にしてしまった私は、これからどう償って生きればよいのでしょうか<笑>うーん。<笑>これ。聞いてる方もね、うん、多分ため息。めてってね、ため息ってね。表面的に見ちゃいけないですね、これ ね, ね。いけませんね。だから、うん、ノリノリトキトキさんって、はい、今私が読んだみたいな、はい、テンションの人なんじゃないかなと思うんす。す、は、ー、い、り打つだけです。うん そう。はい、ね。それに言われたらちょっとね。うん。本当に反省してるのかな。あの、なんての、うん、こう、マイペースっちゃいい言い方ですよ。いい方はね。いい方はね、はい。だけど、結構何あの、何悪い方しちゃうと、はい、それでて自分勝手さん、うん、意外と、うん。あの、なんか、いや、頑張ってるんだと思いますよ。頑張って で,、ね、でもね、こういう頑張りって結構ね、うん、あの、自分だけを見てるでしょ。はい。 だってね、ねあのー、私は介護の仕事をして、頑張っています。いや、みんな仕事頑張ってるんですね、はい、誰もがね。はい、うん。その特別感を出されると、ちょっとね、と思っているのと、ねあとは、いろんな人生を見ては、学びだなと思ったら、そうだと思うんですけどもね。でも、それなのに、突然、頑張って生きていくつもりだったのに、旦那に見下り派を下され。 なぜ見下り班を下されたかわからないですね、コ ね, ね。それでそんなとにね、うん、私一番嫌いなことなんですよ、はい、私なりに頑張ってきた。ね。うん、頑張ったも の, の、うん、私なりに頑張ったものの、旦那には嫌われて、離婚してしまいました、うん。っていうことは反省してないですよね。してないです、はい。ね。私なりに頑張ったものの、私すごい頑張ったんだけど、うん、旦那にはどうも嫌われちゃったみたい。嫌った旦那。旦那悪いみたい。な、うん、嫌ったのはね。旦那のせい。ね でしょうん、だから。なのに、不幸に し, し、うん、しにしてしまった。台無しにしてしまった。ったっね、そんなこともないっすよね。うんうん、ない。で, でだね、大体私なりって言葉使う人って、はいはいはい、あの、これでいいでしょってのがあるんですよね。あ、そっか。うん、仕事でもありますね。うん。 私なりにり頑張ったん で, すやたんですいや、あなたなりは全然別に、<笑>あの、私ありがたくないですから、みたい な, な。何なりね。これ、注意信号ですね、そ、うん、の言葉う 何, 何、ねうん、私なりね、私なりにっていう人、本当に苦手、うんうん。あのね、私なりっていうのはね、もうそこから有無も言わせないからね。うん、あの、いいだろうみたいな。主観しかないですか、ね。主観しかないんですよ。客観がないんですよ、ね。意外とね、厚かましいんですよ。うん、この言葉って。うん。うん<笑> な, るうんね、なるほど。そう。 ここはちょっと反す、もうちょっと内観してね、自分を見つめるべきではないかと思うんです。でないとね、これから、いや、頑張ってお仕事もしてるし、ね、あの、お子さんもいて、ね、うん、あの、ほんと、うーん、これから前を向いていかなきゃいけないと思うの。そこには、やっぱり自分の問題点をちゃんと見ないと、うん、反省してこそ前進だから、でないとやっぱり、今度お子さんとぶつかるようになっちゃうじゃない自己主張。 ばっかりじゃ、お互いが。うね。うん。だから、その、ノリノリときときさんは、旦那に申し訳ないっていうのは、結構身勝手に来ちゃったってことなのかもね。うん、そうかもしれない。 うんだからどう償って生きていけばっていうんだったら、うん、その償いを先に思うぐらいだったらば、やっぱりもう少し自分がそういうことを理解して、今度お子さんともね、とか周囲の人とも、やっぱりちゃんと、あの、心を通わして、要するに相手への思いやりっていうことが大切なのではないでしょうか。はい、ねえ。やっぱり、やっぱり愛と言うと一番やっぱりここは重要なんだと思うんですね。やっぱり親子、はい、母子の愛ですね。お聞きください。愛。 分改めますかね、はいはいはい。ね、変えていきましょうかね、はい。こんなね、お便りね、久々ですね。食 語, 食語りですかね、はい。ラジオネーム、アラフィフチアガールさん。ちょっと怖い。怖い。怖い。想像してるたねアラフィフチアガールさんからです、ね。はい。私はとても食いしん坊なのです。日本には四季があり、季節の旬の食材がいっぱいあります。うん 春は菜の花吹きの塔。そして主役は何と言ってもタケノコです。先日主人と二人で和食のチェーン店に行きました。メニューに春午前と題しタケノコご飯の定食が。私は早速注文しました。けれども、私の期待も虚しく残念な味でした。美味しいタケノコご飯が食べたい。その一心で帰りにスーパーでタケノコ三本買い。早速調理。皮を剥ぐのも米ぬかで湯がくのも気になりません。 とにかく、えー、新鮮なタケノコが食べたい。それだけなんです。<笑>炊き上がったタケノコご飯は、なんと、北海道の甘いトウモロコシの味。甘い香りが口の中に広がり。なんと美味しいことか。やっぱり旬の食べ物は食べなくてはいけませんね。最高でした。また作ろうと思います。あなんか。<笑>私ね、でもね、共感します。ね、今日いいなあ、ね、食いしん坊はね、はい、何があっても作ります。作る。<笑> もうね、それが到達できない。<笑>到達できるまで、<笑>あの、旅に歩きもするしす、私ね、このアラフィブチアガルサの気持ちよくわかる。わかりますかものすごいよくわかりますよ。 うん私もね、それでいてね、タケノコ大好きです。あ食べましたか、はい、食べ、食べますね。タケノコ大好き。なんなんだろうこんだけタケノコ食べるのは、まあ。数が減ってるらしいですよね。のタケノコはい。あの今年、でもタケノコって、そう、うん、あの、必ず、なんかいい年、そうでない年、ね、ってのは、ここに来たりとかっていうようなね、はい、私のね、あの、熱海のね、はい、あの、あんでも、実はい、ちゃタケノコすごい取れる。はい、あ、そうです。実は美味しいタケノコなんですよ。もう、アるフィち上がるさに<笑>ぜひね、召し上がっていただきたい ぐらいですね、はい。さあ、久々のこの食語りでしたけれどもね、はい、この番組には実は様々なコーナーがあります、はい。それはね、あの、東京 FM のホームページでね、ご覧になってみてください。はい、そしてね、その中から、あ、これっていうのがありましたら、まあね、ぜひお便りください、えー。東京 FM のホームページからご投稿をお願いいたします。たくさんの応募、お待ちしています。<音楽>